メと ち, ちゃんって何歳なえっト、と設定では50歳あじゃあお酒飲んだてするか<笑> そ, う、うん、そうだそうだよ一緒に飲んだもんねうんなんか年齢不明なんだけどうんでも何歳ですかってめっちゃ聞かれるからはいはい50歳でしてみためんどくさいからそう50歳ってことにしてるんだよねなるほどねだから結構ばあちゃん ファッゃんだね<笑>。そっか。オッケー。じゃあ、飲み行こう。わかった。え、まつりちゃんは何歳。十六歳。うん。うん。う<笑>ん。飲める方の。あ、飲める方の十六歳ね<笑>そうそうそう。あるよね、たまに。<笑>流行ってるよね、最近。え、そうそうそうそう。 見る方のじろくいだからうん、うん、何をカシャカシャしてるあ、いちごミルク混ぜてたあは<笑><笑>そんな急にしこらんよはじちゃじめ違うよ違うよ、そういうことじゃないよそういうことじゃない よ, や め, よやめてよ、やめてよ、そんな思ってないよ思ってない<笑>うびっくりしたシャカシャカ言ってるからごめんごめんごめん 勘違いされちゃうかなってメトちゃんの声聞いてたらとか言って<笑>怖いよ怖いヒえってなっちゃうメト、えー、ごめんね今日のまつりちゃんおとなしいなって思ってたら急にぶっこんできたかびっくりした<笑><笑>油断してたでしょ油断してた<笑>おほほほほってなった<笑>そろそろかなと思って。ああ